神奈川県人権啓発センターというのは保守なのかそれともリベラルなのかとか言われることがあるんですけどもそういう分け方が時代遅れだと思いますね。ただあえて言うんなら保守ではないです、ね、やっぱこう革新的なものを目指してますからねとにかく古いものを打破して新しいやり方をやっていこうっていうのは根底にあるのでそういう意味では保守ではないかもしれないです。ただアンチ 部落解放同盟なんだから共産党支持なのかっていうふうに言われることもあるんですけども少なくとも社会主義や共産主義を支持してるっていうことはないです。だいたいね、経済 っていうのはね人間がどうこうできるほど単純ではないし逆に人間ってそんな賢くないと思うわけですやっぱりね経済ってね特に農林水産業なんかね天候にも左右されてしまうわけだからそういうの人間がどうこうできるわけがないんですよねで、一方で人間っていうのはやっぱねこう私利私欲あるわけだからそういう人が 経済を計画したって当然そこにはね私利私欲はどうしても入ってしまうわけですだから人間ってねそんな賢くないわけですよだからやっぱり資本主義でまあ都度この市場のシグナルを読み取って泥縄的に対応するっていうのがやっぱり現実的な線だと思うんですよねただ よくね社会主義は計画経済って言うんだけどもじゃあ資本主義が何も計画性ないのかって言ったらそんなことはないわけですからね日本でも戦後間もない頃は、えーまあ、これからね経済を立て直すには建設するために鉄が必要だから、うん、じゃあまず鉄を作ろうとただ鉄作るには今度石炭がいるよなっていうことでじゃあ石炭調達しようっていう、まあ、そういうふうにある程度はね 国の偉い人が計画したわけじゃないですかただ社会主義とやり方が違うのはそのなんか人間の、ね、欲望に反するようなやり方でそれをやっていこうっていうんじゃなくて資本主義っていうのはやっぱこうね人間 の, この個人の自由とかそういうものをこうなるべく抑えつけることなしにその中でこう経済を発展させていこうっていう考えがあるのでだから計画経済って別に資本主義でもできるんじゃないですかね。 まあ悔しいかなね。中国が今それで成功してますよね。まあ社会主義という体裁を取っているけどやってることはむちゃくちゃ資本主義なんですよね。ただ違うのはね、なんかそのもちろん建前として社会主義というのがあるから、こう資本主義の中で何でもできるっていうところがあるんですよね。資本主義の中でこう何か計画 し, しようとするとそれはなんかこう自由に反するっていうふうに反発が来るんだけども、でも資本主義の中でね。 なんかこう社会主義的なことをやるっていうのは別にありだと思うんですよそれは。ただ大前提にあるのはそこで何かね個人の権利だとか個人の自由を押さえつけないような形で何かやっていこうっていうのはそれは十分ありだと思うんですよね。だからそういうい意味ではまあ僕は僕 社会主義とか共産主義は基本的に反対ですよ。だけど、まあ、資本主義という中で、まあ、その誰も損しない形で何か計画的なことをやっていくっていうのは、それはありだと思いますね。ますよね。だから別にその社会主義的、共産主義的なものを全否定してるっていうわけではないですということで、まあ、この動画を見るとですね、共産党の方の視聴者は減ってしまうかもしれないけども、なんか。 いろいろ質問されたので答えておきました。